令和2年2月18日、阿蘇市内の巻の阿蘇草原保全活動センター草原学習館で、岩石マップを用いた岩石標本作りに関するレクチャーが開催されました。これは、阿蘇ジオパーク推進協議会が、大分文後大野ジオパークの取り組みを参考に、阿蘇ジオパークの岩石マップを作成したことをきっかけに開催されたもので、 阿蘇地域のジオガイド19名が参加しました。まず講師として招かれた大分文豪のジオパーク推進協議会の小地奈洋一さんが岩石標本作りに関する活動を紹介し、岩石標本を地形、地質のストーリーと結びつけたプレゼンテーションやユーモアを交えた表現で聴衆の興味を引く手法などを紹介しました。 次に、阿蘇ジオパーク推進協議会の鍵山恒臣さんが、阿蘇ジオパークの岩石マップを紹介し、阿蘇地域での岩石標本作りを通じた学習の位置づけや、岩石標本に結びつけるジオストーリーに関する説明を行いました。新たに作成された岩石マップは、今後の官民共同による 地域の持続可能な社会・経済発展や環境問題などに関する教育・普及活動に役立てられるということです。